さんです今日は珍しく、えー、自転車関係じゃなくて車のインプレをしたいいと思います今日僕の車点検に出してまして、えー、その台車で来たのがこちらの BMW の、えー、523のツーリングですねこちらを、えー、台車でお借りしましたんでちょっとそちらのインプレをしたいと思います 坂なんですけども全然坂に感じさせないですねもう 音, 音も静かエンジンの音も静かだし全然坂上ってる感じがしないですねここ自転車で走ると結構きついですねこれ 12% ぐらいあるとこなんですけども 結構僕坂が苦手なんでここ自転車で走る時はつらいですねえー、今スイッチを入れたとこですね液晶パネルにアナログのメーターが映ってますなんでこの えー、針は物理的に何もなくて液晶に映った絵になりますね。ここだから全部平らになってます。はいえー、エンジンをスタートすると、こういう感じですね。ハンドルも自動的に下がりましたね。で車内を見ていきますと。 すごいこれがですねウッドパネルがすごい高級感ありますねずーっと下がってきてこちらが開けると、えー、カップホルダーがありますねあとこちらにちょっと物を入れるところとあと USB がありますねでこれを押すとこ戻ってきますで、えー、こちらボタン類ですね でこれがパ、えー、ーキングブレーキですねこれを引っ張るとパーキングになって発進するときは何もしなくてもアクセル踏めばなんかパーキングが解除されるみたいですでここに、えー、スポーツコンフォートエコプロっていうのがありますねでこれトラクションコントロールのオフボタンですから、ね、これを押すと これなんかすごいですね障害物が出てるみたいですでこれはボタンを切り替えるとリアの映像が出てきますバックモニターの映像が出てきますで後ろの席なんですけども革のシートがものすごい豪華というか高級感ありますねステッチが入ってますね サイドサポートもかなり大きめのものでスポーティー感がありますねスポーティー感とラグジュアリーが両立した感じで皮がすごいいいですねこれは高級感のあるいい内装が本当にラグジュアリーですねあとこちらですねここがこういう形で入って中に小物を入れることができます で上の方が SOS のボタンとライトですねライトがミラーの方は裏に e t c カードを挿すところがありますでハンドルの右の方はこういう形のスイッチになってますねえライトとかのスイッチになってますハンドルの左側がこれがエンジンです、うん スタートボタンですねエンジンを切るとこれが椅子の調整になりますね 中は結構広いですね。まあ、ワゴンなんで当たり前といえば当たり前なんですけど、こちらのボタンを押すとこういう形でさらにフラットになります。えー、今新東名を走ってます、えー。ここは試験区間で最高速度が120キロまで出せるようになってます。でここでオートクルーズの方をちょっと試してみたいと思います。 本当に二動運転ですねハンドルも操作してないしアクセルもブレーキも運んでないので一応前見てるだけですよねこれ一応ハンドルは水中触ってるだけなんです 長距離走っても本当多分疲れないですねあの、まあ、僕の車もオートクルーズついてて、まあ、ハンドル操作は自分でするんですけどもあの、まあ、アクセルとブレーキは本当触んなくていいんで、まあ、ハンドル操作だけなんですけどそうすると結局長距離走ってて何が疲れるかっていうと前の車との車間距離を保つのにまあ集中してるんですよね。まあ、それがなくなくるとすごい されるんですけどハンドル操作もなくなると本当にすごいですね。 more repulsive here. 3シリーズ 320D ってディーゼルのモデルに乗ってるんですけどもトルクがでかくてあの発進がすごい加速がいいんですよねなんであの普通にこう踏んでく普通に信号待ちとかから踏んでくだけで気が付くともうあのすごい後ろ車と離れてるっていう形になるんですけどもあの、まあ、その法定速度に加速するまでが異様に速いんですよね 普通に踏んでるつもりで全然加速が他の車と違って前に出ちゃう感じなんですけどもあのそれは、まあ、これディーゼルじゃなくてガソリン車なんで、えー、それはないんですけどもすごく、えーまあ、3シリーズと5シリーズの違いでいうとその発進というかアクセル踏んだ時の、えー、ソフトな感じっていうんですかねそれは5の方がこうゆったりした感じに感じました。 ま あ, あのよく言えば本当あのゆったりした感じなんですけど悪く言う と, ちょっとレスポンス悪いからみたいな感じには感じるんですけどもあのーまあ、3シリーズの踏んだらグッと加速するっていう感じよりはこう滑らかにスーッと走っていくっていう感じですねもちろんパワーがないわけじゃないんですけどもちょっとアクセルの最初の踏み込みはあのー、優しい感じ。 そうちょっとワインディングっぽいところも走ってみたんですけどもそういうとこだとあのハンドリングはあの3シリーズとそんなに変わらないですね、BMW らしいハンドリングであの結構、軽快で思ったようにすっすっと曲がっていくっていう感じで、まあ、FR っぽい感じがすごくよく出てて乗ってて気持ちいい感じはしますね。あの昔は3シリーズ 昔は3シリーズと5シリーズって言うと結構あの乗り味が全然違ったんですよね3シリーズと5シリーズってそれが今乗った感じだとあの走りに関しては結構近い感じがありましたねなんで違和感なく5シリーズに乗れましたまあ3シリーズも年々こう大きくなってるんで、まあ、台が変わるごとに大きくなってて昔の5シリーズぐらいのサイズ感にはなってるんで あのまあそういう3シリーズと違和感なく乗れる感じがしましたちょっと左車線遅すぎるんで右に行きます120キロ制限なのでずっと80キロと結構厳しいですね コックピットなんかも、その、まあ、5シリーズと3シリーズ、あの、運転席の、この、席の感じというか、えー、足元なんかは、あんまり、その5シリーズだから広くなってるっていうことは特にないですね。結構、あの、左のすねのあたりなんかは3シリーズと同じぐらいで、ちょっと左から当たるぐらいですね。右側ちょっと広いんですけども、左は、 あのー、特に5シリーズだからって広くなってる感じはないですね多分センターコンソールが多分ここのセンターコンソールがすごい太いんで、えー、それで、まあ、運転席の方ちょっとここが、えー、狭くなってるのかもしれないですねここの感じは3シリーズとほとんど変わらないですねそれでは、えー、とモードをちょっと変えていきたいと思いますスポーツモードに変えるとメーターも一緒に変わってちょっと見てみましょうはいこういった感じですねでエコモードっていうのに変えると そういうモードになりますね。ねメーターもと変わるんでかっこいいですね。でまあ三シリーズにも入れてほしいですね。あもしかしたらもう新しい三シリーズはこうなってるかもしれないですね。僕の乗ってるのは最近出た新しい三シリーズの一個前のモデルになります、ね。でこのメーターなんですけどもこれはあのただの液晶になってるんですよね。 なんでこのコンフォートモードって普通のモードだと針がアナログの針みたいのが動いてるんですけどこれ実は、えーまあ、液晶で画面で書いてあるだけでここ自体は物理的に針とかは何もないです平らなな液晶がここににあるだけになってます。 あとこちらの、えー、モデルなんですけども、あのー、4WS ってやつですね4輪ソーダっていうんですかね 4WS っていうのが付いてまして、えー、60キロ以下の場合は、えー、後ろのタイヤが、えー、前タイヤと逆側に曲がるようになってて小回りが利くようになってるみたいですね。 なんであのでちょっとゆっくりめの時にハンドル切ると思ったよりすごく曲がるんでびっくりしますいかがでしたでしょうか今日は台車で借りた DMW523 ツーリングのインプレをしました次回からまた自転車の動画を続けていきますんでよろしくお願いしますそれではまた